はい、皆さん、こんにちは。村上です今日はひまわりを使った可愛いアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。もう夏といえば、こうひまわりというぐらいね、夏を代表するお花です。なので、今日はしっかりと皆さんにこう、ね、ひまわりの可愛さをアピールできたなと思います。では、早速いってみましょう。 はいえー、今回もこちらのこの器を使ってアレンジをしていきたいと思います、えー、このタイプの器はアレンジするのははっきり言って難しいです、えー、というのは器にねこう頼れないので全てのデザインをこの中でしていかなければなりません、えー、では早速いってみましょう、えー、まずはこのひまわりを入れていきます ひまわりこう葉っぱが付いてますけど、今回は葉っぱは。もうすべてこう落としていきます。ま、えー、っすぐ上を向けると、こうお辞儀しちゃうんですね。なので、ちょっとこうひまわりの顔が上を向くような感じで刺して。 こんな感じですねここで鳴子の葉っぱを入れていきます。 はい、ここで今度は手まりそうを入れていきます。はい、じゃあ今度このちょっと色の変わったコリンのひまわりを入れていきます。 裏側にも入れてきましょうね<笑>、はい、<笑>リュウカデンドロを入れていきます<笑>次このヒペリカムを入れていきます 非常にこう赤のね鮮明な赤の綺麗なヒペリカムですね次にこのアースリウムのグリーンを入れていきます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 はいえー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうかひまわりの、ね、こう可愛さが360度で百六十度展開で見えますどこからでも可愛いいです、はい、一応正面はここですねここで作りますね、はいえー、では皆さんぜひねこの夏の代表するお花ですのでアレンジメントを 夏の間中で一度でもいいから作ってみてください。ひまわ、あ、り見たら余計暑くなるかもしれませんけど、まあ、でもね、夏って感じじゃないですか。なので、ぜひ、ぜひ作ってみてください。では、また次回。アレンジメントかー、花束でお会いしましょう。See you next time! と思いませんか